ここからは、このコーナーをお送りします。新作ロボット開発室。えー、まあその、皆さんが考えた、オリジナルの新しいロボットっつーのを送ってもらうコーナーじゃ。あれれーんでもこれおかしいよーどうしたですかあれれーあれれーあれあれれーっつってるなどうした博士、博士んなんだ、博士だよ。なんでー ど、どうしたバグっとるのかおうそんなことはないですけどどうしてこんなキャラをしてるのかってことだろうだそ聞きたかったんだあそうだなわかりやすさを重視するためじゃよ。はい、でもこれおかしいよ。お、おかしいかいうん。おじさんも薄々感づいているんだが、このコーナーはこの手で行くのじゃ。わ<笑>、うん、かった。わかったか、そうかそうか。わかった。ゆ、う、くんのそのキャラは何なんだこれは、 それ以上言うんじゃない。それ以上言うんじゃない。皆さんからいただいたメールをご紹介していこう。あ、そうか。このコーナー何なのかを説明してないな。そういやな。ああ、このコーナーはですね、うん。やっとロボットって言えるから、ロボットのコーナーやるぞってこと。ロボットですーー。<笑>ロボットって言うと喜ぶんだな。この子はな。私、うん ですようん。まあ、みんなみんなからなんか、あの、設定をもらってたな。そのロボ、ロボットの、あの、名前とか、イメージとか、能力とかを我々が適当に決めていくコーナーじゃ。なるほどー。ーそして起動するコーナーじゃ。なるほどー。わかったよ、博士本当かなうん、やってみよう。<笑>まあまあ、やってみればわかるよ。はい。じゃあ、上田くん、紹介してくれたまえ。わかったー。キーボーさんからいただきました。ありがと う, がとうございます。 名前、ブルージャイアントポセイドン。見た目、巨大、四角い、青い。能力、海を割れる。<笑><笑>おー。ブルー、ブルージャイアントポセイドン三つ目からなかなかぶっこんでくるの。<笑>巨大、四角い、うん、青い。巨大で四角って青い。 ちャイとロボットだね。<笑>海を割れるんだってよ。これさ、これ、これは、多分その、必殺ざみたいなのを決めるといいんだよ。チョップチョップね。海を割るチョップだね。上田くん付けてくれたまえ。嘘ー海を割 る, しー、うん、しーしーる。しー。あ、割割るって英語で何て言うん し, しうえっと。しー割るーあははははは。<笑><笑><笑> えーよし。じゃあ、なんとなく決まったところで、早速、起動してみるか。うん。<笑>じゃんけんで勝った方が起動させるんじゃよ。わお了解です。負けた方は、あれだ、ブルージャイアントポセイドン役じゃ。<笑>あ<ー><笑>、うん。た<笑>、うん。絶対に負けられない戦いがここにある。なんでこいった了解です。最初はグー<笑>じゃんけんグーよし。う<笑>いじゃ、起動してみるかの。 になりますいではブルージャイアントポセイドン起動 <笑>あ格納されたんだね<笑>、うん、海が割れてその<笑>沈んでたんだね<笑>なるほどなるほどいやー今ですねなぜこのラジオが見えるラジオではないのかというです、ね、配信がないのかというですね動画配信がはいもう顔真っ赤にして あの、なんて言うんでしょうか。あの、ブ, ブルーなんですけど、<笑>ブルージャイアントポセイドンが真っ赤な顔しながらですね、<笑>あの、スタジオカッポという感じが見て取れました。<笑>えー、ありがとう、ブルージャイアントポセイドン。<笑>どういたしまして、ね。<笑>これどうする<笑> <笑>いやオッケー、オッケーだなです、ね、まあ、このコーナー引き続きやって い, ますいきますからね、はい。わかりました、ね。新しく図鑑に登録して。はい、<笑>いやそんなくだりねえぞ。<笑>そんなくだりないぞ、上田くん。なん、にロボット図鑑に、そうだなに、作っていこう。そうですね、うん、登録登録<笑>これからも、まあ、引き続き皆さんが考えたロボットのアイディア、お待ちしておるぞな。はい 以上、新作ロボット開発史でした、うん